年々で、はい、あのワンコの中にある麺の量がちょっと違ったりするんですよね。ね年々も見てきて、だて か,、うん、なんか僕の見たからちょっと少ない感じがしました、ね。麺量がおう、おまえに対して。ちょ今回もテーマー。はい。前回自分に足りなかったものと、うん、前回の目標であるリモトさんっていう。はい 5連覇だか六6連覇ぐらいされてる方がいらっしゃるんですけどまさに 僕, が僕に足りないものを持っている部分だったんでなるほど、はい、実戦でそれをやって、はい、挑もうかなと自分の記録に飛ばす自分超えって感じですかねあ自分超えはいえ去年ちなみに鈴木さん10分でしたっけそれ15分15分で600632632はい 下がるとか多分言い訳でしかないと思うので、まあ、でも、どうとでも捉えられると思うんですよ、自分がだからなってなっても、はい、もう別にそれが不正解ではないと思うんですけど、僕の中ではなんかちょっと違うなと思ってたので、なるほど、なるほど。で、詰めれる部分っていうのを、はい、今回、ちょっと正直、あんまりその練習、うん、正直言うと全くしてないんですよ、イメトレしかしてなくて、はいはい、今やってるんですけど、あ、うん、他の大会がちょっと控えてや っ, っていうのがあーなるほどなんですけれども。 一応今直前にいろいろ場の区域とかぱ杯の量とかあとお刑事さんの感じとかを、はい、見てで今バーってやってる感じなるほど<笑>結構出られてる人がだいぶ違うので今年はあ変わりました変わりましたあの本当連覇されてるリモートさんって方が今回なぜかいらっしゃらなくて信じられなくてびっくりしてるんですけど、うん、であとまあ去年出たラスカルとかも出てなくてはい 最初、正直見たときにがっかりしたんですよ、うん、でも今は、そのがっかりした自分を十分殴ってやりたい<笑>なんかこう相変わらず厳しいで、すねなんかこう、じゃあ、お前対戦相手でスコア変わるのかって話じゃないですか、あー、なるほど、なるほど、なるほど、まずもうその時点で、なんかもう、だめだったなっていうのを気づけたので、そ、うん、これもちょっと、表へ行って、ちょっとリフレッシュしてきたんですけど、はいはい、もう、やるべきこととか考えてることも固まったので、はいそれを10分間やりきるってだけですね。はい チャンピオン、前年覇者 は, しゃは、えー、と15分の1分の時間が見せられるということなんですけれども、僕の中では、えー、10分でも去年の自分を超えれるように、えー、10分間全力で走りきれるように見せ、はい、ています。 頑張りますあ、いいで、ね。はい、プライバリーですか。取ります。頑張ります。<笑>頑張ります。頑張ります。<笑>頑張ります。おこ、ちゃ続け。頑張ります。頑張ります。 あの出場鈴木坂本さんです。はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。ありがとう。目標は去年と自分を超えることなんで頑張ります。よろしくお願いします。ルールの説明をいたします。15分間で何回食べることができるか競っていただきましょう。昨年の優勝者の鈴木さんは6分間の判ンディキャップが付きますので、鈴木さんは10分間で食べていただくということになります。 途中で席を離れた方、そこで終了となります。ドクタースポーツがかかった方も同じです。お蕎麦を飲み込めなかった場合、背の辺の配信を受けます。また、梅雨桶に入れてしまったお蕎麦もアウトされません。皆さんと一緒にお給仕さんと頑張りますので、気持ちを合わせ、楽しく無理せず歩いていただきたいと思います。それでは、よろしくお願いしますと気持ちを込めて、お給仕さんと握手をお願いします お球さんが頑張りますので応援よろしくお願いいたしますさあ皆さん準備はよろしいでしょうかさあ緊張の一瞬ですそれでは参りましょう第34回全日本わんこソば選手権一般 っっての辺、すごいですね、それ。ちょっと<笑><笑> <laughs> <よ>、とん信じられないいいいま、ままめめこは、公開でででできるだおおおすす <音楽>それでは第34回全日本ワンコスモ選手権栄えある優勝者の発表です。 まずはえー、とこのような機会を与えてくださって、あの本当に感謝しまありがとうございます。で、えー、と一応僕の個人的目標が、えー、と去年の自分の目標を超えることだったんですけど、だいぶ取りましたの、ね、で<笑>、もし次回、えー、出場させていただける機会があったら、えー、自分もえー、さらには新しく出てくる方の記録を超えられるように頑張りたいと思います。えー、とこのの記録は、僕一人の力じゃなくて 招いてくださった盛岡、えっと、の皆様、アドバイスの皆様、えー、主催の皆様、あと富士山の、えー、力があっての、えー、記録が残ってますので、えー、っとこれに、えー、満足しないで、また、えー、力か、えー、努力して、より良いプレーをすせるように頑張りたいと思います。